すやっていきます今からの話は経営者が鬱にならない方法って話をさせてもらおうと思ってるんですけど、まあ、なんでこんな話するのかって言ったらやっぱねあのありとあらゆる経営者の人があのコロナになって鬱になってっ て, 言ってる人がむちゃくちゃ多いんですね、えー、だから具体的には売上金に下がったとかもうコロナ経って3年も経ってるからもう長期的すぎて。 あの先々を思いやるだけでもうやっぱりもうしんどいだからやっぱり デ, データで出てますけれども、まあ、なんでかの話するのかですけどやっぱもうねあの自殺の人とかめっちゃ数増えてるんですよ今ね自殺してる人とかすごく数が増えてるっていう世の中になってってるわけなんですでやっぱこう一番まずいのは生体院とかクリニックをやってるね先生が一人やから相談する相手もいなくて<笑>業績下がっていっててで ど, んどんどんどんどん感染したとかね自分も感染した家族感染した。 で患者が感染してクラスターじゃないのかすごい大変混乱するなっていうふうなそんな時代だからこそ注意しないといけないことになるのかっったら自分自身のメンタルマネジメントっていうかあの自分自身がやっぱり元気ではつらつとしてなかったらもうクリニックとか整体院とかもね患者さんにめちゃくちゃ悪い影響を及ぼすんね先生今日今日あの何て言うんですかね元気なくなってきたなともうだからラーメン屋で言ったら味落ちてきたなみたいな感じになっ て, <笑>なってくるんですねこれはもうそれだから昔はだからもうね3年 3年経ったからやっぱりもうそういうふうになって諦めかけてる人もまあたくさんいるという風な現状になってるわけなんですなんでここから皆さんがどうやってですねまあ、コロナうつにならずに経営を乗り越えていくのかっていう考え方はやらないといけないしあとやっぱりね売り上げがやっぱ下がることが多いからあの予約表でせっかく患者がいてたのに急にコンくなったりとかっていうことがやっぱりどんどんどんどん起こってくるからどうすんねんっていう話をやっていこうと思うんですけど、えー、この考え方を知っていただいたらすぐにあなたの臨あの 芸に入れていただければなと思ってますしこれなしだとちょっとまずいと思います長期的に戦えないと思ってますこれだから考え方の変換でありパラダイムシフト考え方を幸せを持つということをやることによってコロナ後の新しいこの経営のね仕方を乗り切るという形をしないといけないと思ってますでまあ、私の状態ですけどめっちゃ調子いいです体はあのやっぱコロナ後に合わせた 自分自身も彼の仕方やってるから、もう全然鬱になることとか、調子悪いとか気分下がるとかもありえないです。めちゃくちゃ元気で、あの、会社の調子もいいし、いい従業員がいっぱい来てくれてるんで、まあ、あの、はっきり言って今、会社やってて一番幸せな状態だと思いますね。面白い。面白くてしょうがない。というような状態に、藤井自身はおかげさまでならさせてもらっております。はい。で、じゃあ、あの、どうしていくべきなのかということですけど、一番注意しないといけないこと、もう答えていますね。売り上げを追わないことです。はい。 売上をないことこれどういう意味なのかってことって言ったら売り上げがね例えば生体で言ったら月賞200万クリニックで言ったらまあ月賞800万とか1万ぐらいかな行けばいいって形でしかビジネスやってる意味を考えられてないんですよ自分でだからそれが売り上げが600万やったとクリニックでもしくは生体に売り上げが50万とか30万やったらもう自分はだから売り上げが立たないから、まあ、しんどくなるとかこうクリニックやってる意味がないっていうふうにしか思考回路が向かないわけなんですね それがやっぱすごい根本的な問題なんで、ポイントは何なのかって言ったら、あのほんまにね、こういうきつい時代からこそ、言ったら、あの運動療法みんなめっちゃやってもらったいんですね。走ったりだとか、あとまあ瞑想したりとかって、まあ、ジョブズもね迷走したりとかって、するってことやったりすると思うんですけど、体の管理の仕方とかケアの仕方、まあ私、治療科で、まあ、めちゃくちゃ体のこと毎日もともとやってたから、まあ、全くノーダメージあったんですけど、それやってない人ね、グラグラなってますね、今ね。 だから、治療会けど不養状、医者の不養状じゃないし、生態師の不養状っていう形になってる人ほどぐらついてて、あの、もうほんまにきついと思いますね。多分ね、あと2年持たないと思います、授業、見てたら。っていう状態にやっぱなってしまうっていうことは、やっぱ売り上げ以外に自分がやってて納得することとか分からずやっぱやってんだろ、みたいな感じのところなんですよね。売り上げ上がってね、金儲けして、まあ、女と遊んでて、高級車乗って、いい家買ってみたいなところしかイメージがないから、やっぱり、 そういういうにあの急な売り上げの低下とか来た時に対応する免疫持ってないという状態が非常に危ないからこれやっぱりこう、ね、改善できる考え方とかを自分で身につけるべきだと思いますなので人の話聞くとか私の話聞くっていうのもいいと思いますしあとは走る走るとか運動するっていうこともやったりとかしておけば、まあ、私のようにコロナ前後とかでも全く影響受けずにあやっぱ経営めっちゃ楽しいですねコロナあるけど経営今むちゃくちゃ楽しいです 楽しくて面白くて儲かってしゃあないなというふうな状態をやっぱり作 れ, れるように皆さん頑張っていただければなと思ってますので、えー、まあ考え方の一個としてご参考くださいでは今日の話こんな感じだったんで、えー、面白かったいのでちらいいねそこチャンネル押してください以上です